はい皆さんこんにちは村長です先日ゲインステージングのことで動画を上げさせていただきましたたくさんの視聴をいただいておりますこの動画を見てまたそこらのところも気になったらそちらの方の動画も是非ご覧ください今日はそのゲインステージングで重要な VU メーターについてのレポートをします VU メーータは できれば先輩エンジニアさんで大きなスタジオを持ってらっしゃるような方はやはりハードの VU メーターとはかなり違うよっていうようなこともおっしゃられます。ですから今日はその VU メーターをちょっと調べてみたいと思います。 ここに三つの VU メーターを出しています。一番上は、僕の使っているスタジオワンの会社プレソナスの純正のプラグインで、基本インストールしたときにはないんですが、自分のスタジオワンアカウントに入ってショップに行くと無料で配布されています。そして純正ですからいいのは、 このようにトラックのところで小さいですが大型コンソールのところについてるようにここにひっついてきてですねいちいちプラグインを出さなくっても見れるようなそういう形になっていますそしてその下は Waves の VU メーターですまあ基本的な性能はよく似ていますそして今回一番紹介したいのがこちらの tb プロオーディオさんというところがこれも無料で配布しています mv メーター2というソフトウェアですバージョン2になるまでからもユーザーがたくさんおられてとっても優秀なメーターになっていると思いますただ基本的な性能は大きく変わりませんのでまずは見ていただきましょう いただいた通り、3つの針の振れ方というのは、ほとんど平行というか、同じような形で振っていまして、全てが設定スケールを -18 という値にして、同じような条件にしています。ですから、幅も同じです。ま一、あ、つずつの特徴を言いましたら、上のスタジオワン純正のメーターは、 このスケールが4段階になっていましてそれより細かいところは設定ができませんただしいいのは今日この TB さんのものを紹介するということだったんですがよく見るとこの純正の VU メーターはとってもいいですねなぜかというとこの真ん中のところにピークメーターもありましてそして 下側にはコーレーションというのが見えるようになっていますコーレーションというのは位相グラフのことです通常ここを見るとですね今右いっぱいに振っていますちょっともう一度見ていただきますはい、いわゆるプラス1の状態ですね位相がほとんど崩れてなくって少しモノラルのような形で 入ってきてきる時はこのようになりますしこれがだんだん左の方に傾いていくとステレオのワイド感とかが出てきてそしてこれが左へ寄ってていきますそしてあまりにも左右にパンを振りすぎたりワイド感を大きくしますとこの0を超えて左の方へ行ってしまう場合があります。そこまで行くと 少しバランスが悪く聞こえる可能性があります。この相関グラフというのも一緒に見えることがとってもいいところです。次にウェーブスの方なんですけれども、こちらの方は tb と同じでですね。この上のところに小さくて見えにくいんですけれども、数字入力ができまして。ここで1デシベル u 単位でセッティングを変えれるというところが。 TB の方も含めてそのようになっています。TB はここで入力をします。まあ、ウェーブスの方はそれ以上の特徴はあまりなく、ここでディレイのタイムを設定できます。3つともに言えることなんですけれども、この VU メーターというものは規格もありまして、約 0.3 秒の平均の音量を計測するものでありまして、そこらのところも3つは、 同じようになっていますそしてこの本題の MV メーター2なんですけれどもこれにはとても面白い特徴がありましてスキンンといいううかこのデザインを簡単にに変えれるようになっています今日は他の2つとの違いを分かっていただくために黒にしておりますがここで真っ白にしたりとか隣のウェーブスと同じような色にしたり。 またこんななちょっっっとデジタルっぽいい感じになってまますまたもっとゴージャスなこんな感じのスキンもあります。元に戻しておきます。そしてその他の特徴としましては鳴らした時に VU メーターが一番マックスに行った時そして下の方で折り返している時のミニマムとマックスが左右に出るようになっていますし一度上がったら 約1秒から2秒、赤い針が止まるようになっていまして、どのぐらい出たのかが、とってもよくわかるような仕組みになっています。ちょっと見ていただきましょう。 本当に便利ですよねそしてもう一つ大きな特徴としましては LR ステレオモードと MS モードもありまして左がミッドになって右の方がサイドになって音を聞くことができます。 今回のデータはもちろん LR なんですけれどもどちらかというとモノラルに近いような形になっていますので MS モードにした時にはサイドのデータがほとんどありませんあとこれは VU メーターだけでなく真ん中の VU というところを押しましたらピークメーターにもなりますし RMS を測ることもできます。そして ppm のメーターもこのようにありまして本当に多機能なメータリングになっています VU に戻しますあとモノラルなんかで見るのに便利なようにリンクという機能もありまして左右が同じように見れることも特徴ですそしてこれはステレオモードの時に本来左右をバラバラで見るよりも全体的な雰囲気を見るためには この画面の下にリンクボタンがありまして左右を全く同じにして見ることもできますその右側にはリセットボタンがありまして今 2.0 というふうに残ってますよねこれでもボタンを押すともう一度測り直しというようなことができます しますはいこのように無料とは思えないような素晴らしい高機能なメーターになっていますので全ての人が無料で使えるということになればもう一択の TV さんの MV メーター2という候補になるのではないでしょうか。 えー、せっかくこの話をしましたのでゲインの話で例えば本来はこういうことはすることはないんですけれどもゲインステージングという意味で言えば今このようにいわゆるオーディオクオンタイズというかある程度の修正をしています。ゲインステージングする前にはこういうい 修正はしないんじゃないっていうことですけど僕の中ではまだこれはゲインンステージングの状態なんですこの速いとか遅いとかリズムが狂ってるとかいうことを修正するのはまだミックスの段階ではなく初期修正とでも言いましょうか初めの整えでして僕にとればゲインステージングよりまだ前の状態なんですね。 ですから、こういう風うにした時に、例えばこの辺のところで音符をぶつ切りにしたりとか、修正を加えています。こうなってくると、ここでどれかのリージョンを選択しても、一個一個がこのようにバラバラになってますよね。こんな状態の時に、先日お話ししましたリージョンの上げ下げ、例えばこのつまみで、 このように下げたり上げたりできますちょっと戻しておきますねこういうようなところでするのには下手すればリージョンを忘れる場合もありますこんな時はどうしたらいいんでしょうかほとんどの daw にはトラックのゲインというのがありますスタジオ1ではここですねでスタジオ1の方は初めにこれが出ていない人がたくさんいると思います それは左の工具マークのところを押しましたら入力コントロールというのがありましてこれにチェックが入っていないと入力原因が出ていませんですからここここをチェック入れることですこのようにすれば今メーターで鳴らしてまあ VU メーターの解説をされている YouTuber の方もおられるんですけれども、メーターのゼロを超えてはいけないよっていうような書き方をしている人がいるんですが、僕の認識では1 8デシベルのヘッドルームを作っていますので、このゼロは平均でゼロ前後を動く方が僕はいいと考えています。一部分はゼロを超えても、もしくは3を超えても、 必ずしも間違いとは言えませんし特に VU メーターだけで見ているとアタックが強い時はやっぱりこの3を飛び越えるんですけれどもでも平均でこの0というところぐらいに僕はしたいなと考えていますですからちょっと今小さめということになりますそんな時は このインプットゲインを若干上げますスタジオワンではコントロールを押しながらクリックするとゼロにまた戻りますしシフトキーを押しながらやると 0.1 ずつ上げていくことができますだから 0.7 ぐらいでしょうかこれぐらい上げてみました はこういういにもししたりしますこれの方が絶対にリージョンずつでやってるよりも見落としとかそういうのがないですのでもしこういう機能が仮に見つからない場合はこうシフト押しながら全てを選択して一緒にこのように下げるとこうですねこれも一つだと思います。そういうことで今日はゲインステージングと メーータの関係、そしししてメーータの3つのつ種類を紹介しました。そういう中でどの d t m さんも無料で手に入れられるというのは一番右の TB さんの MV メーター2ということになりますのでそしてまたそれは一番高機能で僕がおすすめかなと。 と思いますスタジオワンユーダーさんの人はまあ純正とどっちがいいかなっていうところは難しいところですけれどもそこらを考えながら是非とも VU メーターを取り入れてみてゲインステージングをしてまずレベルを整えてミキシングに入るように研究していただいたらどうでしょうかそしてお詫びなんですけれども今日ちょっとプチプチチ 言ってたと思うんですけれども、プチプチはオーディオインターフェースのバッファリングを詰めすぎていたのかも分かりませんが途中で変えるのはどうかと思いましたのですいませんがその辺のところはよろしくお願いしたいと思います。村長でした。